地元皆さんの安心安全な生活が一日でも早く戻りますよう願い援舞します。 桜咲加藤神宮をテーマに「第三章特祝い」 ありがとうございました。